ギュッてしてあげるから行かないはいはいじゃあもう行ってくるよただね行かないでいや行かないでじゃなくてもう行かないと行かないでいやいやいやいやちやちやちょいや本当本 当, 本 当, 本 当, 本当行かないやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいい なんかない で, ね、なんでなん作って。<N: and muchas luces> <all do y pride> ご飯は後ででいいじゃんご飯作っていいじゃ今時間ないってほんと行かないとお腹すいたん分かったから後ででいいじゃんじゃあ俺無事にしてもいいわけはご飯食べれなくてよ俺もう旅行にご飯食べれなくて待って俺俺ご飯昨日から食べてない昨日から食べてないのホントに俺もうずっとおなか難しくてもうわーって待ってたよ だからもうホントにホントに時間がないって作るようにホントにググってじゃあもう俺もう死ぬはあ<笑> もうおなかついた<笑> ホ<笑>ン本当本当に行かないと時間ないって本当にもう本当にマジでマジでマジで時間ないかなご 飯, ご飯じゃねえよご飯ご飯僕のご 飯, <笑>僕のご飯じゃご飯ご飯時間ない か, な時間ないかならから作んなきゃ誰が作ってくれるの 何だこれ理あ。ハんんんんああ じゃあほんとにもう時間ない<笑>解けなかった時間<笑><笑>ないんだマジでいいいい時間ないから何なんでいいいい何で分かった分かった分かったえっちょっと待って待って待って俺俺俺モハはいあなたの場所ここが<笑>はいなん<笑>でガードすんの<笑> <笑>もう疲れるわ疲れた<笑><笑>首閉まってる<笑>首閉まってる<笑><笑> 行くからどこ、本当に行ってらっしゃい<笑>